皆さんこんにちは。次はこちらでこちらのこ方紹介します。お名前お伺いしてもよろしいですか。はい、えー、夏美ゆずです。シャミ弦シンガーソングライターをやっております。おお、すごい、すごいかっこいいですね。シャミ弦、シャミ弦はなですか。ちょっとい一言で。はい、えっ、ー、とシャミ弦は日本の和楽器のあの伝統楽器なんですけれども、この三本の糸で、あのメロディーを弾いたりこう音楽を奏でる。 まあえっ、ー、とジャパニーズギターですね日本のギタ ー, ーのようなすごいあのいつからゆずさんはやっていますかえっ、ー、と今のこのあのシャミでシンガーソングライターをやるっていう活動はまあ今まあ4 5年まあ5年ぐらいですかねあ、うん、5年ですごい11月29日オンラインで日本文化祭 YouTube で 流されます。オンライン日本文化祭この日本文化祭をの見る方に何か一言ありますか？はい、えっと11月29日のあのオンライン日本文化祭はえっとこの三味線とピアノであの j-pop 風のオリジナル曲をスプリーズがあります。ということははい。あのー？ ね、やっぱり三味線って結構こう古い音楽ばっかりやっててちょっと退屈だなみたいに思ってらっしゃる方が多いと思うので日本の方だとあのあちょっと新しいことをやるのであの普通にこうバンドのライブを見に行くような感じで楽しんでいただければと思います素晴らしいですねスペシャルじゃあ皆さん聞いたんですね11月29日オンライン日本文化祭でスペシャルの音楽スペシャルの形で流されますぜひ見てくださいね